明けましておめでとうございま す, います今年もどうぞよろしくお願いしますさて去年も大忙しな1年だったな俺やセブンは歌の収録があったし結構歌いましたねカタチ、ワナクモくんとそしてシンのゲは私一人で俺は公開されたのはマホロバの春だけだったけどな概要欄や動画右上のアイコンから飛ぶことができるわもしよかったら見てみてねありがとう リッさんそして去年は秋頃にズンちゃんのニュートリノで歌声ボイスが出たんですがよねそうなのだめいめいに協力してもらって歌を出すつもりだったけど歌詞が思いつかなかったのだえケニュートリノでの歌声同士余裕とアイデアができたら共演なんかもしてみたいですねその際はぜひよろしくなのださて振り返りはこれくらいにして今年のあるの目標とかもばらすかそうだな。 とりあえず預かってる伝言だと今年は初めがドタバタするからあとのことなんか知るかだそうだそれは何というか相変わらずねリツ様、容赦ないまあでもそうですねいつも通りが一番ということで今年も元気に過ごせたらそれでいいのではないかなと思いましたわメイメイの言う通りなのだそれじゃいつも通りのテンションプラスアルファで今年1年も動いていくかということで2023年を。 よろしくお願いします。